私は今日いい夏休みだよ夏祭り一緒に行かないまたはぐれたら困るし<笑><笑>そして3度目の夏が始まる劇場版「からかい上手」の高木さんまた一緒にいられたらいいな